ステップ2オプティカルメディア光倍出さて、今までの考えてた電磁場にはその方程式とかには書いてたんですがそれがどういうふうには変更するべきでしょうまあ、それからこの倍出は複数の種類があるんですけれどもまずはダイエレクトリック c 電体これが 電荷は自由になってませんし、それから光は変更にはなっているので、それが有電体、ダイエレクトの定義ですね。それからそれが、まあ、例としては、空気、ガラス、水などになっているんですが、もう一つの種類は、えっと、conductors。 導体ですね。それが、まあ、電流流れる、流れること な, なんですが、それが電動体 な, なんですが、それが、と、電荷自由になっているので、それで電流になります。それから、まあ、一般の例としては、それが金属でしょう。それから、と、このダイエレクトリックスそれが、が油電体 と, としては、それが、が、このレッスンブロックの中心なんですね。 じゃあ、それが計算してみましょう。まずは、この permittivity というのは、それが油電率なんですが、それが今まではエプソロンロとのことで計算してたんですが、今回にはそれがちょっと変わりますので、まあ、それがエプソロンロの何倍にするのか、それが KE と呼びましょう。それが何倍になっているのか。それから、 permeability それ が, が当時率なんですけれども、それも変更することは可能なんですが、それがまずは真空化から、それからと油電体 に, にはどうなっているでしょう。まあ、一つは簡単になることなんですが、この KM はまあ大体1なので、それがと使えなくていいんですね。そうすると、その、と 有電体としてはそれが、まあ、今までの計算してたことは、光の速度なんですが、それがの、エプサロン0、μ0 のルート分の1になってるんですね。それから、有電体としてはそれがどうなってるのか、それが、まあ、それの倍出の中の光の速度としては √K -E -K ね、ルート KEKM、エプサロン0、μ0。 分の1になってるので、まあ、これが1になってるので、こういうふうになってるでしょう。Dielectric のミディアムの中にはそれが C ダイと 呼, ぶ呼びますが、その C ダイ イ, イコール、√Ke ε0μ0 分の1になるんですね。それから、その Dielectric が C vacuum で、それがいつもの使っている C なんですが、それが ルート、K、KE 分の1になるんですね。それが、こういうふうには C Vacuum Water C Dielectric が, がルート KE になりますので、それが、が、折率で、その円台 は, はそのインデックス・オブ・リフラクションになってるんでしょう。それが昨年の、量子通信の基礎、ね、については結構使いましたんですね。さて、例を見てみましょう。 まずはこれが、まあ、Z 方向に進化している、進んでいる、電波している電磁場になってるなんですが、それが、まあ、この場合には、電磁場、電が X 軸で、磁場が Y 軸になっているでしょう。こういうふうになってるなんですが、まあ、e、EX hat と EY hat は、 あの適切なところに入れてあるので、と E と B はこういうふうには書けるでしょう。両方がサイン波になってるんですね。それから、まあ、これだけじゃなくてもいいんですが、他の方向にもありえるなんですが、それが、まあ、どっちか に, にはなってるので、これももう、線形型になってるので、それも重ね合わせるのも可能なんですが、それが、 x と y の方向には分ければ、計算をすることも可能です。それから、これが、e0 のベクトルイクール E0X、e0x, e hat x, プラス s e0y,、e、ey になってるんですね。それから、それが、もちろん、それが、これが、電波なんですけれども、磁場も同様には変更することになるでしょう。